はい、えー、皆さんこんばんは。カズサ DNA 研究所の磯部です。えー、私からはえっ、ー、と植物ゲノム情報ととコポータルサイトプラントガーデンの使い方ということで、えー、お話をいたします。このプラントガーデンえっ、ー、と2017年度から開発を開始しまして、まあ、昨年度に正規版を公開しています。でその前からあの PGDBJ というあの DNA マーカーを、えー、登録した主に登録したデータベースを開発をしていて、まあ、こちらもあの あの現在もですねそれなりにアクセスをいただいておりましてあのコンテンツは、えっと、あの増やしていないんですけれども、えー、まだそういったことでアクセスがあるのであの空けておりますで、まあ、今後はこのコンテンツもですね順次すべてブランドガーデンに移しまして BGDBJ の方はは、まあ、あと、ね、23年ぐらいしたら閉じていこうかなというふうに思っております。 で現在あの、プラントガーデンに格納している、えっと、コンテンツなんですけれどもゲノムが134種で、まあ、169ゲノムが載っています。であ と,、えっと、これらのゲノムのうち、まあ、126種に対して、まあえっと、遺伝子。 あるいは、えっと、DNA マーカーや QTL 情報。この辺はあのまだ、えっと、PGDBJ からもあの移行が完全に終わっておりませんし、あとは今あの随時キュレーションを行っているんですけれども、その格納作業が途中ということで、まあ、今あまりないんですけれども、今後増えていく予定です。それからあの SRA、公開されている SRA から、まあ、独自に検出した変異というのも106種について今格納が終わっております。 で実際、格納されている集団ですけれども、えっと、ほとんどが非、えっと、脂植物になります一部はの緑昇とかですね固定類なども載せております特にあのこの植物を載せないといけないとかこれはせなあのやめとくっていう縛りは全くなくってあの基本的には、えっと、染色体レベルにアセンブルされているような、えっと、ゲノムから、えー、キュレーションをして格納しております。 子、まあ、植物の中でもやはりあの、まあ、その中にもたくさんの木があるんですけれどもそこで見ても割とその、えっとえっと、所属している木に偏りがありまして、まあ、ここにあるようにアブラナ まあ、一番多くて次はメカイネカナスカバラカとい う, ようなあ、すみません木でしたね、アブラナ目、マメ目、イネ目、ナス目、バラ目とい う, ふうになっておるんですけれども、これはやはりです、ね、あの植物の場合は、えっと、特にあの経済的に重要なものからあのゲノム解析される傾向にありまして、まあ、そういったこと、あるいはアブラナ科はあの白いヌナズナがまあ読まれているので、そういったことで多く持っているんじゃないかというふうに考えております。 であの実際のページなんですけれども、えっと、プラントガーデンあの、まあ、あの研究者の皆さんに使って い, くのをいただくのはもちろんなんですけれども、えー、あんまりそのゲノム情報を触っていない方にも広くまあ今後使ってきたいただきたいということでわりとあのシンプルで使いやすい UI を設計しております。 でまあ、基本的には、やはりあの自分の見たい種があって、そこから探すということで、えっと、植物種から探すというものが、まあ、あのメインになっておりまして、まあ、そこからえっと各植物のえっと情報に飛ぶようになっております。まあ、その他にあのブラスト検索とかをまあ全体に対してかけていったりとか、えっと、遺伝子のえっとサーチを行うこともできます。 であのまあ、こういったことでそのそそれ、その植物のページに行くと、まあ、これは一部分を拡大しているんですけれども、えっと、ゲノムに関しては、まあ、あのバージョンごとにあの主な配列バージョンがあって、まあ、こちらのすべてといったと こ, ろところを押すと、まあ、一覧が出てきます。でここには、あのアセンブルされたゲノムのバージョンと、それからあの、まあ、こ の, バあのアセンブルされたゲノムに対して、放、ま、課、あ、された SRA をマッピングして、 バリアントの情報を入れているんですけれどもそこに使われた SRA 情報が載っておりますそれから、えっと、アセンブルされたゲノム情報なんですけれどもさらにその中にのぞいていくと、まあ、その詳細があります、えっと、ゲノム情報だけじゃなくてあの自分も個人的に意外と便利だなと思っているのは、えっと、染色体情報とかゲノムサイズとかを、まあ、これ論文からキュレーションをして 引 っ, 張ってきてきるんですけども、そういった情報もあるので、あのこの種染色体何棒だったかなといったときに、まあ、そういったものを見るサイトももちろんあるんですけれども、ク、まあ、ラントガーデンからも見ることができます。で、まあ、ここの、えっと、ゲノムのバージョンに対して、そ の, そその上に、えっと、予測された遺伝子のキーワード検索とか、あるいは特定の領域の配列切り出し、それから J ブラウズやダウンロードができるようになっております。 であの検索機能がですね、まあ、あの昨年度もあのこの場でご紹介させていただいていて、まあ、その時はまだまだ検索システム開発途中だったんですけれどもで自分もですね、まあ、これ開発してみると本当検索システムってグーグル e 使い慣れていらっしゃる方もすりゃできるんだろうみたいに思われるユーザーも多いかと思うんですけど実はなんか結構いろいろ難しくてですね、えっと、現在も地道な改善を続けております。 であの遺伝子に関しましてはこちらの、えっと、それぞれの種のページの、えっと、遺伝子それぞれのゲノムのバージョンからも探せますしあるいはトップページから、えっと、全体の、えっとえっと、情報に対して検索もできるんですけれどもこちらは、えっと、キーワード検索をするとともに、えっと、機能からの検索として g o や KEG から検索ができるようになっております。であとはです、ね、あのトップページからあの えっと、キーワーワド検索、全体のキーワード検索をしますと、えー、その遺伝子や、えっと、ゲノムだけじゃなくて、えっとえっと、マーカーとかですね他の全データに対しても、えー、検索をすることができますし、まあ、こ, こちらはその、えっと、全体に対しての検索ですしあるいはカテゴリーごとに、えっと、検索をすることもできますで。カテゴリーごとに検索をするときは、まあ、表示する情報を、えっと、細かく書いております。 あとあのヘッダーにもです、ね、あのここ検索窓をつけておりましてここ は, あの実は隠れた機能があって例えばいちごって入れると、まあ、その本当にあの栽培種のいちごや野生種のいちごといったよりあのなんだろうサポートするような情報が出るようになっております。 であとあの、大きな、えー、と特徴としましては、えーと、遺伝子の再アノテーションをしております。これは、あのまあ、公開されたゲノム情報に対して、まあ、遺伝子情報も集めてきて、まあ、そこにあの GFF などでアノテーション情報載っているんですけれども、そこに載っていれば、カラムの内容がまちまちなので、その遺伝子情報として、1種類 の, このカラムとしてこの出すことはできないので、まあ、再アノテーションで、えー、と同じあの、なんだ。 条件下でアネションしした情報を出していますでと特に特徴的なのは、えっと、オルソ DB に対しても、えっと、配列を当てていて、そこでヒットした、えっと、オルソグルーブユニーク ID というものがここ出てきているんですけれども、これを通して、あのふあの異なる週間のです、ねえっと、オルソログク遺伝子情報なども、まあ、サーチができるようになると考えております。 で実際にあのその、えっと、オルソグループ ID ごとに、えっと、オルソグループ配列をしているシノリストの作成までを完成しておりまして、現在ここの部分をもっと能動的に、えー、検索できるシステムを開発しております。で、あと、あの、先ほど少し述べましたが、えっと、スニップ情報です。で、スニップ情報はあの、公開されている SRA から、 えっと、カバレッジが十分あるなどの指標で選抜した配列を、まあ、格納されているゲノム配列に対してマッピングしてバリアント検出をしておりますで、まあ、いろんな集団名とか、えっと、どれぐらい、えっと、スニップが出せたとかですねで、まあ、どんな手法を使ったのかということで、まあ、VCF ファイルでもダウンロードできますし、えっと、VCF じゃなかなかあのよくわからないというユーザーさんも結構いらっしゃるので、まあ、そこは、えっと、表で テーブルで出してもおります約二種類のブラウザーからも見ることができますでここのですね、えっと、解析答体リストを見ますと、えっと、使った SRA のリストが出てくるんですけれどもそれぞれの SRA に対しても GVCF ファイルを作っておりましてこの GVCF をダウンロードしていただくことで各種 の, あのツールを使ってあのあと ご自分のお好みの組み合わせで、ポイシェファイルを作成していただくことも、えっと、できております。であとはですね、まあ、こういったようにさまざ、あ、まにあの異なる、えっと、情報が あ, のありますので、えー、ブラウザを介した異なるカテゴリーのデータ比較ということで、J、まあ、ブラウズですね、えっと、ゲノム情報に、まあえっと、遺伝子が、えっと、載っていて、でこれ遺伝子ページにリンクしますし、 あとはここに設計された DNA マーカーのページにもリンクします。このマーカーがこの遺伝子に近いということが分かります。であの先ほどあの述べたです、ね、SRA の SNP 情報も各系統ごとにこのように掲載されておりまして、この遺伝子に対してそれぞれの アクセッションがどこにバリアントリファインスに対するバリアントを持っているのかということを確認することができます。であとはですね、SNP に関しましては、まあ、あの J ブラウズでも見ることができるのですが、まあ、若干ちょっとブラウザとしては見にくいところがあるので脳、えっと、研機構で開発をされたタスケのブラウザも、えっとも SNP に対しては適用するようにしておりまして、えっと、先ほどの SNP のページからこのタスケのですね えっと、ブラウザにも飛んで、えっと、中のバリアントがどうなっているのかということを見ることができます。であとはあ解析ツールの提供です。SNIP、まあ の, の解析はカズさんのサーバー内で、まあえっと、か非常に簡易なんですけれども。あの 解析をすることができるのと、それからあの、えっと、遺伝子アノテーションに使ったツールは、あのえっと、現在、えっと、遺伝系に移られたあのアンドレアさんという方がも開発されたんですけれども、こちらの、えっと、使ったツールのちょっとバージョンがあの違うんですけれども、えっと、ツールと、まあ、それに参照したデータベースというのも ツールとししてて提供しておりますこちらはユーザーごとにドッカーコンテナを自動で作成してそこで解析をしていただくシステムとなっております。であと今後の開発なんですけれども一つはさらにです、ねあのえっと、簡易にアクセスしていただくためにスマホ版というものを今作っております。それから解析ツールとしましては SNP 解析をあの できるツールを作っているんですけれども現在の公開している版は少し使いにくいですのでこれをコンテナ化してローカルで解析するツールを現在開発しておりますあとコンテンツの拡充で今まで結構システム開発に比重を置いてきておりますので今それが一段落をしてコンテナの拡充にも力を入れております でえっとまあ、こ の, あのプロジェクト、本年度で終了となるんですけれども、まあ、あのこの終了のまでの期間で、えっとまあ、キレーターさんにあの駆け込みのように、えっと、データを集めていただきたいと思っていて、えっと、キレーターさんを現在通じし募集していますで。このキレーターさんはあの登録してい た, いただきましたら論文やゲノム情報ごと。 にあのクリエーションしていただいた情報に対してえっとお支払いをしましてえっと決まったノルマなどありませんでまああのクランドガーデンなんで対象は植物なんですけれどもえっともしご興味がございましたら、えー、ぜひあのコンタクトいただけたらと思っていますまあ、その他にもいろいろあのえっとこういった開発をしてほしいとかえっとこういう情報を格納してほしいというようなご要望がありましたら、えー、ぜひお寄せいただきたいと思いますえー、私からは以上です。 皆さん